おとぎ話のような言い伝えだ神々とその秘蔵物による永遠に通過な戦いこんな世界に生まれた人間は行く死ぬ理由もなしに死ぬことができな い, なきない来いよでもねえよてめえらのせいで何人死んだか分かるか何人殺されたかは何人 リ, リクの心を知りたいでも リ, リクを傷つけたくない俺あとどんくらい生きられそう陶器は心の存在に関して調査守備一人じゃないっていいもんだな<笑>そんなゲームは始めたいヤツだけこの場に残ってくる助けてくれ 命をもらった。そのすべて、この二百五十一秒にかける。あとはお願い。